見かねた僕の街よくある言葉じゃ浮かれない」「沈んだ心なだめる」「君に甘えすぎてだめだな」「住んでる君の目に」 映った僕をとがめたい」「何かを欲しくなるほど間違いさまよい崩れてしまうな」「疲れた地球を背に今宵は月が笑う」 夢を生きた無垢じゃ辛いよ。星が降る夜をただ蒼いいつかの傷と寄り添ってきたけど限りあるものに焦が 入れたら不意に握られた手夜風の中でも暖かい日めくりあらかい迷ってた何が 切なのかかるかわるい尋ねた痛いなように乱れた」「息を整えて」「考えた理想を」 「今を作るいつかの傷も僕を救ったかも」「限りあるものに焦がれた世の先へ行けたら」 してるすらも「まだ言えず僕はさ」「君に何をあげられるだろうか」「いつも何かが星に変わる」「君もそうかな星が降る夜を」「ただあぐいつかの」 水も今宵の君も」「限りあるものが星になってくまで入れたら」「君と入れたら」